会場の皆様、こんにちはこんにちは千葉市から参りました、風見どでございます。えー、午前中、演舞ご覧になった方いらっしゃるかもしれませんが、えー、サプライズの成りすまし演舞いかがだったでしょうか。たくさんの拍手をありがとうございます。ワティあイアイさんと、えー、だいぶ前からこの企画を企てておりまして、企てるとのはちょっと、ね、言い方間違えましたけど、ね、<笑> あの、まばきさんに千葉に来ていただいたり我々がこちらに来たりそれなりに練習は積んできたつもりで演武させていただきましたあのこのような機会を与えてくださったことを皆様に感謝するのと同時に、えー、一生懸命演武したことをお伝えたいと思います本当にありがとうございましたそれじゃあですね今回はあの我々のオリジナル曲である千里の道をお届けしたいと思います 精一杯お願いたしますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします千里の道のりも始まりは足元の一歩からその確かな一歩が地図にない道を切り開く踏み出せ未来へ メメメよろしくお願いします。 もうどれぐらい歩いかだろうか始まりさえ見えない暗い闇の中でも僕らが手を切らす一筋の光っ必ずある の闇 何した ありがとうございました。